y a m a t o y o s h i n o you、yeah. 踊り込んでいくぜ。よっし。ゃ<笑>治れ。それでは短い間でしたが、えー、踊り、えー、踊りを見ていただきありがとうございました。踊り込の決勝。はい。礼。ありがとうございました。次の方、手<笑>順。 番を盛り上げていただきました、新芸組 a k u さんにもう一度大きな拍手をお願いします。